次は、表と探索、アドバンスの内容です。で、構造体を扱う典型的な例として、えーまあ、表、テーブルと、表の探索、テーブルルックアップを取り上げます。で、プログラミング分野では、表というのは、まあ、鍵、キーとなる値を指定して、値、バリューを分割できるような、まあ、機能のことを言います。だから、キーがこの名前で、まあ、黒とか糸とか書いてあって、バリューは、まあ、そこで、まあ、整数だったら20とか18とか書いてある。 で、get くのって言うと、このバリュージョ20が待ってくる。で、put 伊藤15とかいうと、この伊藤のところの、この値を18から15に変更する。まあ、そういうふうなことができます。さて、この表はどういうふうにして実験したでしょうすぐ思いつくのは、このテーブルの1項目、この横の列が1個の構造をで、て、それが縦に並んでる配列。 まず、あ、構造体の配列で表すというのが、まず考えていくと思います。うん、この部分の配列はメインがないんですけど、その話はちょっとあったりしますね。テーブル2や1、テーブル2や、で、ストリング1とスタンダードリブとスタンダードブールこのテーブル10っていうのは何かというのは、後でまたお話します。テーブルの最大サイズ、名前いく登録できるかというのは、とりあえず100万。 ちょっと多いかもしれませんけども、100万円ました。そして、えー、1個の横の列、トラックと円というので表します。そこで入れるのは、あチャーホシキー。これがまあ、文字列ですね。こ、えー、れはキーで、値は整数。そして、えー、テーブルそのものは、これが、まあ、テーブルコ、100万個並んでいると。最初はテーブル何も入ってないので、テーブルサイズ0です。さて、ゲットから見ましょう。 ゲットはですね、文字列を渡されて、それで、それと一致する項目があったら、値を返す。で、i は0からテーブルサイズの手間まで増やしながら、テーブルの間番ものキーと、この渡された k の文字列が、そしたらコンプして、0だったら、まあ、等しければ、作用する値を返す。最後まで来てもなかったら、まあ、なかったよという人は、マイナス1を返す。 テーブルプ今度同じように、トラックコンプで探していって、1があったら、そのバルのあるところを V で、えー、書き換えて、見つかりましたっていうんで、true を返します。さて、見つからなかったらですね、テーブルに新しい項目を増やします。そこで、増やすんですけども、テーブルサイズたす1がもうマステーブル以上だったらば、まあ、いっぱいですね。一般の時は増やさなかった。 トルトル返しますそうでない場合が問題なんですが、これは何かというとですね、だいたいこれからテストプログラん、うんうん、このバッパーとか配列が用意されて、ここに、のとか入力を、うん、読み込んでるんですね。で、この入力用の配列の値っていうのは、次々に新しい値が入ってきて変わってしまうので、このアドレスを持っていても意味がないんです。 だから、テーブルに登録する場合は、新しく、これと同じサイズの領域を取って、えー、ここに、コピーする。で、このコピーしたアドレスを、ここに登録しないといけないんですね、うん。そのためにやることなんですけども、チャーホチュースは、うん シャーホットにキャストした、うまろくストラレン K たす1。ナルモの部分がありますから、ストラレンプラス1バイト分の長さの領域を確保します。で、えー、もしもそれが取れなかったらば、えー、これ以上メモリーが歩けようできない。まあ、滅多に動けないんですけどもう、その状況的には、やっぱり登録できませんから、失敗に変わります。えー、そうじゃない場合には、 この S の場所に、このキーの値をコピーして、それからテーブルの次の領域の場所にキーに S を入れ、バルは多量する V を入れ、テーブルサイズは次に増やしてリターンする。こういうふうになったわけです。